江戸城から参りました<笑>ですが、今日は大奥総取締役の滝山がえ大奥のものを連れ出しまして国の行事、国体なるものに行っております、えー、場内大変手薄になっておりますが、えー、うちの自慢の御台所そして小家老たち数名で精一杯頑張っていきたいと思いますのでどうぞご声援よろしくお願いいたします の多くかりん。 「旅に行けちょい」 なわれ礼ありがとうございましたなわれ花の団隊長ご声援ありがとうございました